こんにちは。筑波大学のアライアです。これは、プログラミングチャレンジ、えっと、第3週、パーツ3、探索問題となるでの授業 で, です。じゃあ、えっと、最後に、えっと、グリー、探索法の中のグリード法についてを説明します。<笑>グリード法っていうのは、えっと、グリード法というオーグリスムのは、問題が、えっと、えっと、部分に分けて、それぞれの部分に対して、 その分だけの最適化選択をして、それをし続けると最後に最適解にたどり着くっていうアルゴリズムです。まあ、グリード4はすごい面白いことなんですけど、グリード4がうまくいくとすごい早く、すごい早い結構早いです。うまくいかないだと間違えている答えが出てくる。ですね。どちらかっていうと、どちらかになるのが、あの、理解するととても重要なところですね。 あの、まあ、グリード法が使える問題がと、2つの特徴があります。特徴1。その問題が、えっと、部分に、部分問題に分ける。で、それだけじゃなくて、それぞれの部分が評価ができます。ですね。で、次は、えっと、そのグリードプロパティ、グリード構成があります。グリード構成っていうのは、あの、 それぞれの部分問題にベストな部分解、えっと答えを選ぶと最後に、えっと、最適な答えを出てきます。ですね。まあ、この1はだいたい問題を見てわかるんですけど、この2だと、えっと、まあ、騙しやすいことですね。なんか理解、まああと、間違いやすいところですので気をつけないといけないです。 まあ、あの、例で分かりやすいと思うんですけど、代表的な、あと、グリーディー法のアオグリスムが、このミニマルコベレージです。じゃあ、ミニマルコベレージを見てみましょう。A から B の距離を考えてください。例えば、この距離が、えっ、ー、と、壁と考えてください。A から B の壁があります。で、10から50の間に、この壁を 電気をつけたい。ライトをつけたい。で、いくつかの電気があります。それぞれの電気が違う部分をかばしている。例えば、ここは5から15までかばしています。ここは8から12までをかばしています。ここが40から60をかばしています。ここは30から40、20から40、13から25、33か ら, あ33から55と18から30。 で、この部分がいくつかを選んで、それをすべてをカバーしたい。ただし、できるだけ少ない部分を選択したい。ですね。これはどういうふうに、ど、どのプログラムで解けるでしょうちょっと考えてみてください。じゃあ次いきます。まあ、えっ、ー、と、この問題を解くために、アイディアはこれです。 少しずつ、っと、最初からカーバーしている部分を選択していきます。まずは、えっと、解答セットが何も入ってない。C の解答セットが何もない。で、最初のカーバーポイントが AC が A。つまり一番ひ、えっと、左のカーバーポイントが、えっと、一番左のポイントがカーバーポイントとなります。で、アオゴリズムがこの1、2、3、4。1。まず、あの、 S、すべての部分のセットから SC を取り抜けます。SC が何かというと AC をカーバーしているすべての部分です。もし S が順番でしているなら、このステップ1がすごい速いですね。じゃあ次は SC の中から1つを選ぶ。どれが選ぶというとあの AC をカーバーしている右、あ これは左手書いてるんだけど、右って読んでください。AC をカバーしてる右の一番長いやつを選択します。で、3が AC をアップデートする。AC は AC からその SY の右を選択します。最後は1に戻る。つまりまた AC をカバーするセットを取って、 で、そのセットの中の一番右を選んで、で AC をアップデートして、で、また新しいセット。これを繰り返すと、これはグリード4で一番なんか、一番カーバーしているところだけを選択して、あの、このセットで、えっと、A から B をカーバーするのを最初セットをたどり着けます。ここからなんか、あの、グリード4の選択あの特徴量の一つなんですけど、よく、あの、 サブセットを見つけてくださいのような問題だと。なんか、これのサブセットを見つけてくださいっていうような問題だと、とグリード法が解くことが考えられる。まあ、必ずしもそうでもないけど、でも、あの、それは、なんかその部分問題が、そのサブセットを見つかる問題が、部分に分けやすい問題ですので、ぜひグリード法を考えてみてください。じゃあ、このアグリスムを実際に見てみましょう。こんな感じですね。ここは、なんかさっきの、えっ、ー、と、 部分を右の、右で並びました。あ、すみません。左で並びました。だから一番左はこの部分。で、次はこの部分。で、次はこの部分。で、次はこの部分。で、最初は AC がここですね。えっ、ー、と、AC がこのところです。で、AC をカバーしているのはこの薄い青の2つ。で、この薄い青の2つの一番 左、えっと、右なのは、この上なので、この太い線を選びます。じゃあ、AC はここになる。AC をカーバーしているのは、この赤いだけですで、ね、じゃあ、これを選択します。じゃあ、AC がここになる。AC をカーバー、新しい AC をカーバーしているのは、この、えっと、濃い青の2つです。で、この濃い青の2つの中から、右の一番遠いところがここですので、AC がここになります。じゃ AC をカバーしているのはこの緑の3つです。で、この緑の3つの中から、一番右のはここですので、えっ、ー、と、これをか選択します。ですので、A から全部をカバーするセットが、この緑の太いとあ、あと濃い青の太いと、赤の太いと、薄い青の太い。この4つの点で全てをカバーする。面白いアオイスでしょ じゃあもう一つのグリーディー法の、えっと、サンプルを見てみましょう。これは、まあ、また有名な問題で、コインチェンジという問題です。コインチェンジが、えっと、目的 V があって、で、その、コインのセットが S。で、この V と S で C のセットを作ります。 C が S からの選択されたコインで C はレペティションが OK です。で、C の足し算が V となります。例えば V が42で S のセットが25、10、5、1ですね。で、正しい回答が25、プラス10、プラス5、プラス1、プラス1。このサイズが5の例となりますですね。では、えっと、この問題に対してブリード法が何でしょうか 一つの考え方は、えっ、ー、と、まあ、毎回、その V を一番小さくするコインを選択する。ですね。例えば V が42、S が25、15、1ですと、まあ、一番大きく取れるのは25ですので、25を取って V が17。V が17になると、次はと一番大きく取れるのは10ですので、C が25と10。 で、V は7。V は7に取ると、次は5を取ります。5を取ると、V は2になって、1を取ります。1になって、1取ります。ですので、答えが正しい答えの25、15、11ですね。イェーイ解けました。ただしこの、このプログラムを提出すると、あ、ロングアンスに出てきた。なんでロングアンスに出てきたというと、テストケースの中にこのテストケースがあります。V が6。で、S が4、3、1。 で、これをグリッド法にすると、えっと、V の S の中で一番大きな取れるのは4。4を取ると V が2になります。V が2になると一番大きく取れるのは1ですね。で、1を取ると V が1になってで、V が1になると431。で、えっと、C が411となります。411がコインが3個が入っているけど、でもこのサンプルの正しい答えが 411じゃなくて3と3だけです。ですので、今回がとグリード法で解けそうなんですけど、実は解けない。グリード法を使うときに、なんかこれを気をつけないといけない。いくつかをサンプルを取って、必ずなんかその 特, 特定のとテストケースでロングアンサーが出ないように気をつけないといけない。 じゃあ、もう一つの OK のグリッド法を調べる。これはロードバランシングっていう問題です。ロードバランシングが、えっ、ー、と、今回の問題ではないですけど、面白い、あと、グリッド法の面白い問題です。これは、っと、C の、っと、引き出し、チャンバーがあります。で、セット。まあ、見てる通りに、 グリード方はほとんどなんかセット、セットの中に選んでください。セットの中身選んでくださいということになりますね。で、S が、えっと、2C が、えっと、えっと、2×C のアイテムが入っている。それぞれのアイテムが重み M があります。で、ここがなんかその C の中で重みをえっとつけられて、重みがバランスされている、えっと、S を選択しないといけない。つまり、 C1 と C2 と C3 と C4 の中でどの S が入るのかですね。バランスをしないといけない。で、目的がこのインバランスを最初化にする。Ci-A ですね。つまり、すべての、えっと、引き出しに入っている S、SO、をの重みをとって、平均をとって、その平均のあまり差がないようにバランスをワーくしないといけない。じゃあ、これはとグリード法で考えることは可能でしょうか それは自分で考えてあのグリード法を練習しましょう。では、えっ、ー、先の問題の回答ですね。まあ、アイディアとして、えー、と何もない、えーと、いくつ、なんか一つずつの、なんか全てを入れるじゃなくて、一つずつのアイテムがどこに入れるのかを考える。 で, すね、で、考え方は、えっ、ー、と、アイテムのサイズが決まってますので、そこでグリードができます。アイテムのサイズが引き出しのサイズの2倍なので、まず、あと必ず、えっと、何もないより、何かある引き出しの方がいい。ですので、まずは引き出しそれぞれに1個を入れましょう。 どの順番で1個入れるのは重要なので、それを考えてみてください。ですね。あの、引き出しの順番が重要ではないけど、入れるアイテムの順番が重要です。このヒントで、あの、UVA410 を解けてみてください。では、なんかこのグリード法が、えっと、こんな感じです。まず、すべてのアイテムが重みで順番します。 重みで順番した後に、まず一番大きな、えっと、アイテムが、あと、何もないところに入れます。で、次のアイテムが何もない。で、その順番で、それぞれのアイテムが、その、重みが少ないところに、えっと、入れておきますと、インバランスが少なくなる。まあ、この考え方は、実際の、あと、この、今週の問題の Dragon of t h Water に似てますので、ぜひ、っと、参考してください。 では、えっ、ー、と、これは、まあ、あの、今週の、あと、グリード法の説明でした。じゃあ、今週の探索アルゴリスムをまとめします。探索アルゴリスムのキーアイディアが、探索空間の中に、すべての回答をチェックして、最後の答えを、最後のソリューションを見つけます。このすべての回答が、まあ、探索空間ということが、アルゴリスムのデータ構造、アルゴリスムの選択、 そして、プルーニングによっては変わります。うまくプルーニングすると、その探索法が、えっと、速くなります。全探索が、まあ、すべて、探索空間のすべての回答を仕上げるので、時間はかかります。ただし、えっと、必ず正しい答えを見つけます。まあ、必ずということが、探索空間の中に答えがあれば、その答えが見つけます。 探索空間に答えがなければそれは仕方がないので探索空間を作るときに気をつけてください。でまたはバイナリー法 と, あと微分探索法とグリード法もと話しましたと。グリード法と微分探索法がすごく早い。なぜかというと一部の探索空間を調べないからです。ですの で, すのでこのオーグリスムが正しい答えを出るために探索空間のと あと 特, 定の 特, あと特徴がある必要があるのでこのアグリスムを使う前にその探索効果がその特徴が持てるかどうかを必ず確認しましょうではなんか終わる前にもう一つをちょっと話をしたいです何かというと実はなんかその全探索探索アゴリスムがすごい簡単であこれが実際に使わないと思う人がいるかもしれない 実は探索は、探索アオグリスムが、コンピュータサイエンス、情報科学の研究と理論の中に、とても重要な立場を持っています。なぜかというと、まあ、みんなは NP 困難の問題を聞いたことあるんですね。NP 困難っていうのは、なんかすごい難しくて、あの問題が大きくとなると、コンピューターが解けない問題っていうことなんですね。実は NP 困難の問題の中に、探索法の アイディアが入っているんですね。何かというと、NP 困難の提案の中、あとの定義の中で、NP 困難ーー問題が、あの、多項式スピードなんか、ポリノーマルスピードで、回答が正しいかどうかをチェックができます。回答が正しいかどうかをチェックできることが、探索問題の話と似てるんですよね。実は NP 困難ーーのた、あと、あと、回答方法の一つとしては、 それはあの探索可能です。もちろん、それはあの探索空間がすごく大きくなるんですけど、でも、あのチェックがポリノーメルでチェックできますので、うまく探索空間を回すと、あ, のある程度早く NP コのンの答えを見つかることができます。ですね。ですのであの、NP コナンだけじゃなくて、本当に早いアオグリスムが見つけない問題。 それともあと、本当に複雑な問題の場合だと、解け方としてはと探索法ですね。ただし、もちろん、あの全員探索とか、グリーディー法とかではなくて、もっとスマートな探索法を使うことがあります。例えば、研究の中で、なんか、ヘオリスティック探索とメタヘオリスティック探索があります。ヘオリスティック探索って何かというと、ヘオリスティック関数を使って、もっと早く探索を行う。 実は、ヘオリスティック関数があのグリード法に近いんですよね。ヘオリスティックって何かというと、回答をヘオリスティック関数にとって、その回答が最適解からどれぐらい離れ て, てるかですね、を計算する方法です。まあ、あのヘオリスティックアウゴリスムの中のとても有名なアウゴリスムが A スター探索です。まあ、A スターがどこか使うか、例えば、 あの、ゲームの中でパスファインディングをやってるアゴリスムが、あと、エイスターをよく使われる。ですので、なんか、A あと、ゲーム AI の中でエイスターをよく使っているアゴリスムです。エ<笑>イスターって何かというと、ここからここに行きたいですね。普通 の, あの幅寄り探索で探すと、まずこの周りで探して、次この周りで探して、次この周りで探して、 ここまで行くとすごい時間がかかるんですよね。逆に A スターですとこのヘオリスティック関数。ヘオリスティック関数がこの回とここの距離がどれぐらいですね。で、この回とこの距離がどれぐらい。で、この回とこの距離がどれぐらい。で、A star が最快に近い、あと最適回に近い回がヘオリスティック関数が低くて A スターの探索がヘオリスティック関数をこだわってる。ですので、A スターがこんな感じで検索する。ですので、なんかパスファイングとかで A スターがこだわるアルゴリスムとなります。まあ、ヘオリスティックがそのヘオリスティック関数がそれぞれの問題に対して、そのヘオリスティック関数を作らないといけないですので、数学と情報科学の研究の中で、そのいくつかのヘオリスティックを計算し、えっと、研究している人がいます。 で、えっと、ヘオリスティックがそれぞれの問題に対してそれぞれのヘオリスティックがあるのですが、メタヘオリスティックもあります。メタヘリスティックか何かというと、えっと、ヘオリスティック関数の、えっと、汎用的な考え方です。ヘオリスティックがそれぞれの問題に対してヘオリスティックがあるんですが、メタヘリスティックがそれぞれの問題じゃなくて、それぞれの探索空間のカテゴリー、探索空間 の, の特徴に対してメタヘリスティックが変わります。 メタヒュリスティックが実際の、えっと、業界で最適 化, 最適最適化問題に 対, に, に対して使っている。例えば、電車の形を最適化するとか、それとも工場の最適化するとか、メタヒュリスティックはよく使われています。ですね、メタヒュリスティックの中の例だと、まあ、進化計算型、進化型計算、遺伝的アオグリスムがま有名なメタヒュリスティックです。 山登り法も、まあ、ある程度メタヘオリスクと言います。あとは、なんかその、えっと、軍地の、軍地のオグリスもメタヘオリスクです。まあ、うちの研究室で進化計算とか軍地の研究してますので、これに興味がある人は、ぜひ、あの、問い合わせにしてください。問い合わせに来てください。じゃあ、最後に、えー、っと、お、これは、えらいことになってるね。 じゃあ、最後に、えっ、ー、と、今週の課題を、えっ、ー、と、一発目を、目をっとつけましょう。一番最初の問題がドラゴンオ n ルー・ of Blue w この問題の概要が、えっ、ー、と、ある王国では、りええっとょうまあ恐竜がえっ、ー、と来ました。ドラゴンが来ました。そのドラゴンがいくつかの頭があって、で、えっ、ー、と、 まあ王国を襲っている。で、王様がその、えっと、ドラゴンを倒したい。そのために、えっと、いくつかの騎士を、えっと、まあ、やっとやります。一つの、ドラゴンの一つの頭に対して、えっと、騎士は一つが必要です。で、騎士が、えっと、自分より小さい頭しか倒すことができない。で、その騎士が、えっと、 自分のサイズに合わせて補修が必要です。ですので、えっと、このドラゴンを倒すために一番安い騎士のセットがと認めることが必要です。じゃあ、インプットがドラゴンのそれぞれの頭のサイズ。あとは騎士のそれぞれのサイズ。で、出力が、えっと、その ドラゴンを倒すために最初のコストが探してください。または、これは無理であれば、それも指示してください。まあ、ヒントとしては、この問題がまあサブセットですので、この10業の中でいくつかのサブセットの扱い方を見たいですね。あとは、ここはデータの前処理はとても重要なので、データの前処理をうまくいくと、この問題をすごく解きやすい。 第2の問題が Stand Brockot Number System です。ちょっと面白いなんですけど、この問題の中で、あの、キーのデータ構造を紹介します。このキーのデータ構造が、すべてのレーショナル数字を、えっ、ー、と、作ることができます。で、インプットとして、なんかこのフラクションが書いって、て、そのフラクションの母数と遺数を見て、で、その このキコゾの中にこのフラクションを探してください。で、インプットとしては、まあ、このフラクションの、えっ、ー、と、ボスと一緒ですね。例えば5と7、5割7。で、アウトプットが、このイストライド・のボーコーンのキコゾの中で、あと5割7をたどり着くパスを見つけないといけないんです。これは、あの、パスの探索じゃなくて、まあ、その、えっ、ー、と、 探索でやりやすいかもしれない。こ の,、まあ、この問題はちょっと手であの5割7、1割2、2割3とかやってみるとわかりやすいかもしれない。ぜひやってみてください。で、次はバーズ。まあ、バーズがあとあと情報科学の中の有名なナプサク問題そのままです。で、インプットがナプサクのサイズとアイテムのサイズ。で、出力が Yes と No だけですね。 なんかその、ナプサクが解ける場合だと YES。ナプサクが解けない場合だと NO です。ですね。なお、ヒントとして、ナプサク問題が組み合わせ問題ですので、組み合わせ問題が結構探索空間が大きくなるので、プルーニングが重要です。なぜかというと、あの、その p e r m ーションが、探索空間が、えっと、2の N 乗ですね。2の N 乗の問題だと、N が1個でも プルーンできれば探索空間が半分になります。n が2個プルーニング で, れできれば探索空間が4分の1になります。ですので少しでもプルーニングできればこの問題がすごく早くなりますのでぜひプルーニングを考えてみてください。じゃあ次はラットアタック。ラットアタックは前もあの話しましたが n かける n のマッチがあってでそのマッチがえっとあるなんかそれぞれのマスに ネズミが入っています。で、ネズミの罠、まあ、ボムがあって、そのサイズが、えっと、2D プラス 1×2D プラス1の行列で、えっと、ネズミを殺します。で、そのネズミを、えっと、そのトラップを、場所をうまく選ぶと、どこかで一番多くネズミを殺せる場所を探してくださいです、ね。ヒントは 前, 前も言いましたんですけど、すべてのトラップの場所を ただ調べると時間切れになりますのでデータ構図をうまく切り替えればあのプルーニングであと前段作が早くなります次はシンプルエクエーション、まあ、シンプルエクエーションはこのビデオで十分説明しましたがあの ABC が入力で XYZ で探さないといけないですねで条件として は, X +Y +Z は A XYZ プスは AXYZ は B で、x2 乗プラス y2 乗プラス z2 乗は c ですね。で、これは3乗のループで、xyz のミニマルとマキシムを調べないといけない。で、そのミニマルとマキシムを計算するためには、まず c の条件を見て、あと b と a の条件も便利になるかもしれない。で、次はフルーデデゼット。 フルネデーゼットが車のシミュレーション。この車はあの砂漠を渡さないといけないんですけど、燃料を使う。で、最初の燃料、まあ、できれば、えっと、作るときに燃料がゼロになるために、最初の燃料はどれぐらい使えばいいのか。これは、まあ、さっきのお金を払うときと似てるんですよね。あの、ただし、ここのシミュレーションは、さっきのお金のシミュレーション、もう少し複雑です。 なんか、砂漠を坂があるときに、坂を下がるときに、燃料の使い率が変わりますので、それをシミュレーションしないといけない。ただし、解き方は、こう、変わらないんですね。微分探索です。微分探索はもちろんできますが、あの、まあ、シミュレーションの逆関数を計算することも可能ですので、あの、好きな方で、えっ、ー、と、解けてください。あとは、ゾーンズ。 ゾーンズは、っと、携帯会社があって、その携帯会社は N タワーズ、N タワーズを、えっと、計画が持てる。でもその N タワーズの計画の中から M だけでお予算があるので、M のタワーズだけを作る。で、それぞれのタワーの計画で、どれぐらいのキャップさんが入ってるのかを知ってます。ですので、M の中から、 お客さんが最大になるの N を選べないといけない。まあ、ヒントとしては、これはあと最大を選択する。なんかこのセットから最大を選択する問題なので、まあ、グリード法ができるのかなちょっとそれはぜひ考えてみてください。一つを気をつけないところなんですけど、えっと、タワーとタワーの中にオーバーラップがあるので、そのオーバーラップの扱いは気をつけてください。 で、今回の最後の問題が、Little Bishops です。まあ、Little Bishops が8クイーン問題と似てる。8クイーン問題なんですけど、クイーンじゃなくてビショップス。で、8じゃなくて N。N が結構大きくなるので、この問題がただあの探索をうまくプルーニングしないと、えー、っと、TLE になるので、なんかプルーニング方法が あの、このリード・ビショップスの中 の, の問題の中ですごい綺麗な、すごいなんか素晴らしいプルーニング方法がありますので、まあ、ハッチクイーンの考え方はちょっと違いますが、ぜひこれもやってみてください。では、えっ、ー、と、今日はこれが最後になりますので、えっ、ー、と、先生ありがとう。あとまあ、ありがとうございます。あと、今度は、えっ、ー、と、動的プログラミング ですので、まあ、ぜひあの次の授業も楽しみにしてください。以上です。